はい、時間があると思って調子こいてましたらちょっとかなりギリギリです文豪、えー、森の駅から2キロというので、まあ、30分ぐらいで行けるかなと思ったらかなりギリギリでした、まあ、屋根付きなんでそこそこの程度です 煙突に装飾がなされているのでもしかしたらお召し列車に使われたのかもしれません相変わらずの厚塗りですがまあボロボロのままよりはいいでしょうキャブレターもかなりボロボロですね ああ部品もかなりなくなっておりますね。もうキャブのガラスも全然ないです。こちらもその通り。 では裏側も相変わらずまあどこも同じですけどライトがありませんはい反対側です C11 年270昭和19年日本車両制ですねおっ何か X 線検査をしたという名盤がありますねもしかしたらアスベストで検査をしたのかもしれません まあできれば、町に予算がなければ、クラウドファンディングを使って文庫森に、給力と一緒に展示されるのが良かろうかと思われます。終わります。